えー、今日はこの秋空の下皆様のもと踊れることとても感謝しております、えー、愛歌一、えー、味一心、えー、同体、えー、本日はえっ、ー、ととにかく元気よくそしてま真心を込めて演舞いたしますどうぞ応援のほどをよろしくお願いいたします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 やった 皆様全てに感謝を込め